4月9日放送では平野仕様の天然っぷりが改めて話題になった。この日は新企画クイズぶらり平野くんが始動。平野の街ぶらロケの VTR を見ながらその言動をメンバーらが予想して回答するという内容だ。今回は浅草をぶらり旅した平野634メートルあるスカイツリーを見つけると170メートルぐらいかな。 もうちょい小さいかな、とコメント。さらに須田川についても、奥多摩川、などと言い出し、僕、東京に来て7年ぐらい経ちますけど、育ちが渋谷の方でしたので、と言い訳していた。浅草といえば、昔、ここ、浅草、で、実手を買ったので、そのイメージしかない、と言いつつ、浅草は、あと、雷門、と、雷門を、雷門、と言い間違えるありさま。 この言い間違いはクイズとして出題されたが、もちろん誰も正解することはできなかった。そんな平野が最初に訪れたのは、ラテアート職人の店長がいるカフェ。店長が早速、平野を描いたラテアートを作ってくれたが、描く様子を見ていた平野は、すいリオヌのと予想していた。作ってもらったラテアートを一口飲んだ平野は100、100% 美味しい。 缶コーヒーより、と全く悪びれていない表情でコメント。複雑そうな表情を浮かべる店長の横で、いろんな缶コーヒー飲みました。一番美味しい、と絶賛し、なんだろう、この飲みやすさ。水みたい。いい意味で、味のついてる、と褒め言葉にならない褒め言葉を連発していた。 その後、平野もラテアートに挑戦することになり、描いたものがクイズとして出題されたが、正解は、キリン、キリン、で、当然ながら全員不正解。他にも、前方後円墳の写真を見せられた平野の回答を予想するクイズでも、全員が不正解という結果に、平野は、前方後方池田墳、と回答していた。 また、詩人が経営する店も訪れた部屋。詩人ってよくわかってなくて、落語とは違うんですか、などと言っていたが、自身でも詩を作ってみることに。完成したのは、目を閉じれば何も見えない。口を閉じれば何も言えない。心を閉じれば自分が見えた、というもので、詩人はめちゃくちゃいい文章、と絶賛。よほど嬉しかったのか。 平野は、マブダチになれそう、と大喜びだった。不正解が連発したこの企画。視聴者からは、難問すぎて笑った、さすが紫陽君この街ブラロケ面白すぎる、という声が集まっていた。平野志耀さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方。